シャバフェスタ踊りえですえ、あのー、今流れた曲は「アンュラルチラ・ベチ・トンベンという、えー、一昨年、えー、初のオリジナル曲、あのー、披露させていただきましたで続きまして2曲目なんですが、あのー、こちら「あのー、八金」という曲になりますこちらはですね「えー、よさが夢祭」というの名古屋で、あのー、やった総踊り曲になります、えー、ちなみに「八金」とは、えー、男まさりの、えー、女性という意味です 今, 今の時代は男よりも女性の強いですからぜッと と, とご覧いただければと思いますじゃあそれでは踊り子構えはい元気よくいきますよ阿部さんに負けない皆さんして料よろしくお願いします 会場の皆様に、レありがとうございました天使アガフェスタ踊り子隊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。天使アガフェスタ踊り子隊の皆様に、今一度大きな拍手をお願いいたします。